ある日監督ラボに一通のメールが届きました監督ラボ様の YouTube を拝見しぜひピッピン公認プロとしてご活動をいただきたくご連絡させていただきました当社はピッピンという日本最大級のソーシャルコマースプラットフォームこの動画ではピッピンとは何かを完全解説しますあなたも使ってみませんか商品選びの買い物サービスの場を本番いきますよーいカメラオッケー音オッケ どうも皆さんこんにちは監督ラボの監督ですピッピンとは何ぞやネットショッピングでお気に入りのあの人が紹介してるから買いたいあなたもそんな経験ございませんかよく見るガジェット系ユーチューバー似たような商品を徹底比較しているレビューサイトその動画や記事を見てこの商品を買おうへえこんな商品やんだデメリットを知った上でこれは買いだなと背中を 押されたことはありませんか洗濯機壊れた買い替えしたよなネットでショッピングサイトを検索実店舗に行って商品を見る店員に聞くそんな商品探し疲れませんか商品の探し疲れを感じているユーザーの悩みを解消する場それが今回紹介するフィッピンですできるだけコスパがいい商品買いたいんだよね商品だけ見て 買うではなく人から買う安心感を大切にするサービスそれがピッピンです検索では埋もれてしまってるけども本当に素晴らしい商品をプロが厳選する商品を探せる買える相談できる場それがピッピンなんですちなみにピッピンじゃなくてピッピンです ピッ ピ, ンの歴史ピッピンはテミテという全サービスから2021年3月25日にリニューアルしたショッピングアプリです。ピッピンを運営しているのは株式会社 ECGain という沖縄の会社未来をつくるスタートアップ大賞2021の35社に数あるスタートアップの中から 選出ピッピンはですね、楽天ルームと似ていますが、大きく違うポイントが2つあります。まず1つ目、選ばれしプロの手によってお勧めできます。はい。えー、楽天ルームはですね、誰でも登録することができて、誰でもそういったセレクトショップを持つことができますが、えー、ピッピンはですね、誰でもではありません。各分野のプロが厳選してくれます。はい。で、このプロなんですけど、ピッピンからですね、承認されなければ販売することすらできません。何かの専門家、マニア、知識のある人、ジャンルに詳しい人などがおります。プロ。 公認アンバサダーになるには、ピッピンからお声掛けが基本です。監督もですね、YouTube に載せているメールアドレスからですね、d ームが届きました。そこには、監督ラボ様の YouTube を拝見し、ぜひ、 ピッピン公認プロとしてご活動いただきたくご連絡させていただきましたというメッセージが届きました。ちなみに、こういったお声掛けの他に、自然応募というものがあります。こちらは公認プロの応募フォームにて応募が可能。ただし、審査がございます。楽天ルームとの違い、その2、取扱いサイトが増え、買い物に選択肢が生まれます。楽天ルームは、えその名の通り、楽天のみのショッピングです。今回のピッピンに関しては、楽天の他に、Yahoo、ヤフーショッピン、アマゾン、こちらが合わさった合計3社のショッピングサイトから商品を選ぶことができます。 こちらが増えることによって単純に在庫探しの選択の幅が広がります。あとはですね、自分が持ってるカードですとか、ポイント、送料無料などですね、そういったところを加味しながら購入することができるようになります。 ピッピン、一般ユーザーが楽しめるポイント、メリット、改めてメリットを紹介しますと、アンバサダーやプロが紹介しているレビューを参考にして、自分が納得して購入することができます。そのショップには、文章、画像、動画も含まれます。他にも、1対1で、直接の質問、相談をすることができます。また、見る分に関しては、ブラウザ、またはアプリも出ております。そういった紹介レビューを見ながら、納得して購入することができる。それがピッピンとなります。 というわけでです、ね、このピッピなんですけども、監督も公式さんからプロになりませんかというわけでですね、お話をもらいまして、今回やることになりました。で、監督、なぜやったかと言いますと、実はですね、監督ラボ案件動画というものですね、だいたい今15本ぐらい今までもらいました。で、YouTube で検索すれば、その商品が出て、まあリンク先も載ってるんですけど商品レビューの他にアニメのレビューだったり、フィギュアレビューだったり、ゲーム実況だったりですね、いろんなジャンルの動画を出しております。なので、本当におすすめ大商品があるんだけども、探しづらいな。YouTube でですね、素人が一番やっちゃいけないジャンル ごちゃまぜのチャンネルとなっておりますそういったサイトをね一つになんかまとめて商品レビューだけの場所を作りたいなと思っておりましたところにもうちょうどタイミングよくビビンさんからプロになりませんかというお話をもらいましてサイトをじっくりとですね読み込みまして今回ですねプロピンとしてセレクトショップをオープンしましたありがとうございます 販売で数料はもちろん無料です。月間容量もすべて無料。ノルマなし。やらない手はないですね。ある程度仕込み作業とか、動画を貼ったりとか、URL を入れたりとか、絵をいたりとか、画像を載せたりとかする手間はありますけども、自分にとってですね、デメリットではないという結果にやりまして、今回ピピンプロやることに決めました。はい。そんなわけで今回はじゃあピッピンというものをですね、紹介してていただきました。監督自身もやっておりますので、この動画の概要欄にサイト貼っておりますので、ぜひご覧ください。今この動画を出したばかりはですね、まだすべてのね、おすすめしたい商品を載せたりはしないんですけども、 徐々にですね追加していく予定となっておりますので商品レビュー全部を出すというわけではなく古いものに関しても2年くらい前の商品とかあるのでいろいろと考えた上でこれは今現在おすすめできるなっていうものだけを厳選してセレクトしていますのでぜひですね皆さん購入していただければなと思っておりますというわけで監督ラボの監督でしたまた次の動画で会いましょういいご活動いたくいただきご活動いたき5月度あの人がコス 2020未来をつくるスタートアップ大賞2021イエスピピンちょっとピピンとはピピ ン, ピピン